がねているのか我が息子よ気安く呼ぶな俺に親がいるとしてもお前じゃねえよいや私の血がお前にも流れているお前はジェルマ王国の第三王子だ我がビンスモーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る それには、シャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが大切な息子たちをあのいカれたババアのところにはやれそこで思い出したんだ。もう一人出来損ないがいたとサンジお前はいけにえ息子だなんてみじんも思っちゃいない お前が海賊をやってると聞いたとき出来損ないのお前も少しはましに成長したかと思ったが相変わらずでがっかりだビンスモーク家の恥さらしがそれに所属することが俺にとっての恥なんだよお前たちの全てが俺の思想に反するやれやれ それはこの男の影響かサンジ。イーストブルーのバラッチエ、こいつの店にいたそうだな。えまあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ。そいつの首が飛んでもいいのかなどと脅しを使うのは。 成功せず仲間を諦め結婚を受け入れろそれで全てが丸く収まる<笑>しかしまだのたれ死んでなかったとはな落ちこぼれのくせして悪音だけは強えようだうるせえ おかえりサンジ我らがビンスモーク系楽しみだなまたお前と暮らせるなんてそうだまた昔みたいに遊んでやるよ出来損ない<笑>ああ望むところだ来いよクズども相手してやる 俺たちのヒエラルキーし、ね、今一度確認しておかない と,、ね、エラルキーとか言ってる時点で話にならねえんだよ。 なかなか楽しくなってきたよ。 クソッ <impacted> <笑><笑><笑><笑><笑><野><笑><笑> よっ トリエポール アンキテトレナイニーステークザーなンとセット<笑><笑><笑><笑> 今多数弱者のタワゴクだサンジ昔からお前の言うことは理解できなかった王には大たる常理がある無常理は貴様だまったくで、間違いにも拍車がかかってやる見せてやる俺をここまで許さねえぞ三時の野郎 の盾にならず王家のプライドもなく精神も脆弱<笑>そんなお前が俺に勝てるはずがない酔い上がるなよ何でおっ 染みたかよクソおじ落ちこぼれが無駄なんだよクソどんだけ頑丈なんだふん、<笑>この程度か サンジお前には人質がいることを忘れるなこれ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ<笑><笑><笑>たくサンジの分際で調子に乗るなよやはりお前は できそこないのままだなサンジ京ザメだ<笑>手ひどくやられたわねサンジレイジュなぜ戻ってきたの 二度と思い出したくもない場所へせっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたのに<笑>自分から戻ってきたのだから覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことねさあホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ早く手当てして支度なさい